はい、ご視聴ありがとうございますちもちもです今日はですね2021年の2月の13日土曜日ですね天気がね良かったんで、えー、またね多摩川をサイクリングしに来ておりますで、えー、京王相模原線のね、えー、鉄橋のところで撮影をしてみてますやっぱりね東映新宿線が走ってきてますねなんかねあの天気があのー、ちょっと曇り 曇りっていうか、雲がぷかぷか浮いてる感じの天気でね、麗なあな景色だったんで、はい、結構なんかいい感じでしょう。で、京王線の9000系が来ましたね。パンタグラフがね、なんかほら、新5000系とあの、配置がそっくりなんですよね。なかなかい い, い, い感じで、あの車両を、ね、配置してますよね。ということでね、あのまずはね、 ここから多摩川をスタートしてサイクリングしていきたいと思います。編集が疲れたんでね。ちょっと短めに声を入れてあの配信していきたいと思います。